ダンサートークダンス男子今まダンサー MC のさやかですよろししくお願いします。本日はサムネタイトルにもある通り出ましたディズニーダンサーオーディション2022の1時の結果が届きました<笑><笑> 前回の動画でもお伝えした通り1時の結果は本日6月24日のまあ夜9時21時9時までにご連絡合否に関わらず、まあ、受かっても落ちても連絡はするからねっていうことだったんですけれども、まあ、今ねまだなお昼なんですまだな<笑>まだねお昼なんですよ半3時ぐらいですわに何で気づいたかっていうとねあのペロンって G メール来ましてそのペロン G メールが大丈夫落ち着いて あの娘がバタバタしてる。えー、っとその G メールがオリエンタルランドの方から結果が届きましたよっていう G メールやってスマホでそれはね開いてああ結果が結果来てるああああキドキだと思ってこれは動画を撮らないと結果報告皆さんにせなと思ってちょっと動画を撮っておりますなのでまだ結果見ておりません今から見ます。 <笑>みんなで一緒に見ようパソコンで見るわ<笑>見ていきますはいいただきましたよ結果発表をご確認くださいのページが新しくできてますしますよ、うん、この度はダンサーの選考にご応募いただきありがとうございました選考の結果 誠に遺憾ながらキーに沿えない結果となりましたのでご連絡いたします。なお、選考結果の理由につきましてはお答えいたしかねます。ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。落ちた<笑>落ちたー、あかんかったんですけど、ちょっと落ちちゃった。<笑>落ちちゃった アラサーディズニーダンサー挑戦への道1 <笑>時で桜散りましたはいというわけで結果が出たわけなんですけれどもディズニーダンサーオーディション1時の結果不合格でございましたそう落ちてしまったんですけれどもまあやっぱりねアラサーがまあかっそんなウかなんは、まあ、な初めて受ける子がそんな簡単にっていうところでございまして まだねオンラインでダンスレッスン受け始めてテーマパークのレッスン受けてまだね何ヶ月かっていうところでございますわあしやし正直ね産後2人目2人目産んでからの産後の体型もねやっぱレオタードで動画撮って送ったんですよ正直自信はなかった<笑>レオタードで来て動画撮るなんてないわけよどんな動画を送ったんっていうのはねやっぱ見せられるような体型ではやっぱりなくてですね い や, やっぱ厳ししいいななと思いましたやっぱなんかあの体型っていうのも全部出るのでなんかそういうのもあもうちょっとこの1年かけて来年かけて、えー、もうちょっと綺麗なあの体型っていうのをこう作っていかないと取らへんやろうなっていうそのうんスタイルやったかなそうやねまあ、私がねそのディズニーダンサーまあディズニーダンサーに受かればそりゃハッピーでございましたけれども。あの こういういエンターテインメントテーマパーク系のお仕事に興味を持ってるっていうのはですね、まあ、理由の一つとしましては2人目で娘がね生まれましてあの女の子生まれてでやっぱりそのディズニーとかあのまあプリンセスだったりとかあとキティちゃんとかねサンリオのキティちゃんとかもすごい好きだったりするんですけれども息子もね含めこう喜びそうなパフォーマンスのショーとかステージに。 出れたらなんか子供が「お母さんこういうお仕事してるんだ」っていうのでなんか喜んでくれるかなと思ってちょっと自分が一人で踊ってた時はやっぱりこうかっこいいダンスが好きやったからやっぱいかつかったりもセクシーかっこいいみたいな感じだったりとかがまあ好みだったり好きだったりはしたんですけどやっぱり子供に向けてのステージとかダンサーのお仕事っていうのも いいいっぱいあるじゃないですかテーマパークで言ったらまあサンリオピューロランドとかもあのまだねオーディション受けたことないですしサンリオピューロランドも挑戦してみてもピューロダンサーっていうんですかね挑戦してみてもいいのかなと思うしあと「しまじろうコンサート」っていうのもねあってそれもなんかダンサーさんがついてたりするのでなんかそういうファミリーコンサート的な。 ものの、えー、ダンサーオーディションっていうのも受けてみても、あのもしね出れることになったらすごい子供が喜ぶんじゃないかなと思って、ちょっと夢の一つではあるんですよね。<笑>我が子が喜びそうな、えー、キャラクターのショー、まあポケモンとかでもいいんですけど、あの子供が喜びそうなショーにダンサーとしてダンサーの仕事として出るっていうのができたらいいなと思って、ちょっとテーマパークダンス。 っていうのまあ、ね、3月からかな練習させてもらってるのであのそういう機会がねもしあればあの出れたらいいなと思ってます、はいまあ、ディズニーで「本間は受かれば」最高でございましたけれどもちょっと今年ね初挑戦のディズニーはもう。 あの全然ダメでしたねダメダメで、ね、もう一時で引っかかりもしなかった感じだと思うので来年私のまあ気持ちが変わってなければ<笑>結構その時の気持ち気持ちでこう踊りたいものだったり好みが変わってる可能性もあるんですけど今のところはえっ、ー、と来年もねあの2回目ディズニーダンサーおうちを受けてみたいなとは思ってるのでまあ、それに向けて、えー、日々また育児家事の今を縫いながら踊れる時間がちょっとしかないんですけれどもあのその時間で頑張って練習しつつ次の 何かチャレンジできるものがあれば挑戦していきないいき<笑>挑戦していきたいなと思ってます。っていう感じでご報告動画でした。あ、そう受かった方はね本当にこれから、えー、夏 2次審査そして結果も出ると思うのであの一時通っった方はね本当にこれから頑張ってください目をつかんでですねディズニーにはもちろん遊びに行くのは遊びに行くと思いますのでディズニーもね大好きな作品がたくさんありますのでこうテーマパークダンサーさんってすごいねハッピーなレッスン受け始めてすごいなんかやっぱ楽しそうな、ね、子が多くてあのすごい楽しいジャンルなんだなっていうのはあのやりながら感じてまたテーマパークの魅力にもねこうどんどん気づき始めてるのであのテーマパーク ダンサーを目指してる方を応援してますということで はい本日の動画は以上となりますさあねこれからも頑張ってねって思ってくれた方はですねぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価も押していただくと嬉しいですまたねさあねえね tiktok instagram twitter もやっておりますので好きな SNS があればぜひそちらもフォローお願いしますマイペースではありますがあの月に1回ずつぐらいレッスンもしてるのでもしあのさやねえダンス教えに来てほしいなとかあのリトル教えに来てほしいなキッズ教えに来てほしいななんてねあとはママダンスでなんかママたちに教えに来てほしいなあとはママダンスでなんかママたちに教えに来てほしいなとか あれば是非出張レッスンもやってますのでね LINE 公式アカウントの方からですね出張レッスンのご依頼なんかも受け付けておりますぜひぜひあの全国でねダンスを通じてこれからもいろんなコミュニティの輪を広げていただいたらいいなとダンサーファンとしては思っておりましたのでいろんなねこうコメントとかリクエスト、えー、ございましたら是非送ってくださいということで終わりたいと思いますよっしゃ次の目標を見つけて 頑張るさいいんだ、いいんだ次だ、次だ